皆さんこんこにちは、ポリナですで今日は特別ですねボッシュを作りたいと思います<笑>でちなみにこちら私たちのロシアのキッチンですまあちょっと狭いんですがものがいっぱい置いてありますまあ、まあ、ここはそのおばさんとお母さんのお国で私のものまあないんですが 一応で、まあ、今日お母さんと協力を使って帽子を作りたいと思いますでお母さんはベジタリアンだからジベジタリアン肉がない帽子を作りますでそんなに材料が必要ないですねその左こちらはまあスパイスオニオンとかにんにくとかまあもちろん キャベツとメインとしてメインとしてタダダタダンタダ ン, ン, ンこちらのすごい色が濃いのビッツなんかサイズ的にはもうでかい私のね私の拳と同じぐらいで<笑>の大きさです、えー、でこちらは私たちの 冷蔵庫で中にはなんか<笑>食べ物がいっぱい入っているから場所があまりないから今日のボシ子はあまり量が作らずに私だけなんか皆さんの見せるだけのためにの料理でございますねえすごいよこんな食べ物が入るなんて ね, ねえまあこの感じ普通のロシア人の冷蔵庫と思えばいいんじゃないのかな、まあ 大きい家族であれば何が入ってるんでしょう<笑>肉かなうん、これは魚でしょう、えー、魚が入ってる。<笑>で3個目もえ、魚じゃないおおまでステップ1でございます。お菓子の協力をいただいて。 人参じんのを細かくする刻むのかなまあとりあえずこんな感じでおおやはり色はすごいですねおお。<笑> ねえ、私はあんまりいろいろできないから、<笑>全部お母さんがやってくれました。なお母さんはちょっと恥ずかしがるだから、<笑>そってだけで、<笑>主人、この動画の主人公はお母さんの手でございます。で、ビートの準備も、まあそこにあります。もう終わったから。おおこんな感じかな。へぇ。<笑> なんか私は普通のナイフでやるんじゃないのかなと今日はうん10分後キャベツので来上がりです<笑>この量ぐらいですねいでスパイスは 水の中に入れます。まあ水はこれぐらいですね何リットルのでしょうかねまあこの鍋のサイズでまだ茹でてないがもうすぐゆでるでしょう<笑>で次はネギを刻む。 要素的には全部使うだって<笑>玉ねぎの1玉で少しだけのアップデートですなんかにんにくとかあオニオンとか全部ではなくてでにんにくは2個 刻, 刻んである方はこちらであとは 玉ねねぎです、ね、あとは半分玉ねぎの半分うんこれぐらいでで水の中にうんー入れますお母さんどうぞただいほお。ほお。ほーほー 本番が出ましたおお。色がすごく濃いですよ。<笑>水はちょっとあ、お湯が足りなかったり。 少し待ちましょう。はい、よし、時間が来ました。で、最初はおにぎりとニンニク。お, お 色も濃くなったでしょう。<笑>で次は少し塩塩少し、えー、塩いっぱい入れます。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>であとはお母さん不思議スパイス<笑>。 緑色ですねそれはパーセリーでしたと思いますなんか干したあとは粉 に, 粉になったパーセリーですふうでこれでまあボッシュボッシュはほとんど完了残るのはね最後その30分待ちだけで私甘いものにいろいろ 作ってなかったんですが全部お母さんのおかげでねでお母さん特別お母さん特別ベジタリン防止もうすぐもうすぐ味わってみます。 Joshua, では、クリームー始めます。 まあ、こちらは有名なロシアのクロパンでございます<笑>とこちらはえっとですねサロサロですサロはその名に豚の油でクロパンと一緒に食べますではやっといただきますおーうーんおおしい。うんおおおお味です。<笑> おー久しぶりでじゃあサロサロもなんかちょっと溶けてしまったんですがまあとりあえずこういう形で う, ーんうんうんうんうんうんうん 美味しいそのクレーパンの少し酸っぱい味とボルシートスみたいなの少し甘い味とでサロサロの味はサロの味ですいただきますおおおおおおおおおおおおおお